あれなんでしょううかねもうすごいめちゃくちゃ並んでますさあいろんな場所を見ながらいいとこ悪いところを今回のはなんと19円<笑>こんにちはアブローザーです今日はですね福岡のいいところを散策していこうと思いますイエー イ, エーイというわけで今日は福岡のいいとこ悪いところを散策しながらやっていこうと思います実際福岡色々いろいろあるんですけどもね何がいいか悪いかとか移動手段はどうしたらいいかとかまとめていきます福岡の街並みなんですけども結構閑散としてるんですよ なんでかっていうと大都市の東京だとか大阪だとか京都だとかと比べるとそんなに人口も多くないですし150万150 160万ぐらいの人口なんでそういった意味でもまあ住みやすいというか都会っぽいけど田舎っぽいっていうのがあります福岡の移動手段のおすすめのポイントは3つあります1つ目がシェアリングチャリンコ2つ目が100円バスで3つ目が空港が近いんで LCC が使えることです これめめちちゃくちゃくおすすめで何がいいかっていうとやっぱりその田舎なんですけども都会なんですけどもその交通の便がすごくいいんで利用しやすいで交通の便だけでいうと大都市の世界各国であの争われたランキングがあってその中でも福岡一番利便性が高い通勤システムがあるよっていうので1位世界でも1位っていうふうに言われてますというわけで今日はメルチャリ シェアリングチャリンコっていうのがあるんでその福岡のメルチャリっていうのを実際に使っていこうと思います何がすごいかっていうとメルチャリはあのシェアリングできるチャリンコなんですよシェアリリンングチャリンコの良さは1分4円でで乗れるんですよなんで今回は1分4円で乗りながらあの実際にどんな感じであのメルチャリが使えるのか試していこうと思いますメルチャリの良さはこの機動力とこのかっこよさなんですよ本当あの スマホアプリでね認証してそこから簡単に使えるようになるんでめちゃくちゃ便利です便利さがゆえに僕が使っているって感じですプラス何がいいかっていうとこれを、うん、自分家の家の近くまでのポートに載せることができますなんで今日は実際にリアルに使ってみてそのメルチャリの良さをお届けしますメルチャリの良さはなんとこのスマホで全部できちゃうことですよねなんでスマホで、えー、オンにしてスマホで認証するっていう感じです はい、というわけで今からメルチャリ乗っていきますメルチャリはこの鍵を開けるっていうボタンを押してこういうふうに合わせると開きますちょっと時間かかるんですけどねこんな感じで開いてもうそのまま乗れるっていう感じですでこんな感じでメルチャリに乗っていくとやばいこれめっちゃ高いんだけどよいしょ 今日は福岡の食べ歩きをしようと思ってますメルチャリで今移動してるんですけども実際いろんな場所を見ながらいいとこ悪いところを、えー、お伝えしていきます福岡限定で開催されているシェアリング自転車メルチャリを実際に利用していますこういった形で福岡市内であればこの自転車を使うことによって楽に移動ができますプラスこうした使い方だとかを、えー、放送して 実際に使っている人が増えてくれればいいなという思いで放送してます今回のはなんと19円16円でしたあれ何でしょうかねもうすごいめちゃくちゃ並んでます福岡なのになぜか知らないですけど人が多いっていう現象が起きてますちょっと確認していきましょう自転車を一通り使った後は待ちぶらをしていきましたなんと 今日日が土日だったたんんんでですけれどもこんなに人が並んでいました福岡でこれほどの人が並ぶってことはまあ珍しいことで何があったのかと思って見ていくことにしましたで実際にあの歩いていくとなんとですねなんと有名なラーメン屋さんに人が並んでいるということを発覚しました僕はただただ驚いてます本当にラーメン屋さんにこれほどの人が並ぶのかもう大体100人以上並んでましたよね で実際にそのラーメン屋さんがどこのラーメン屋さんなのかっていうと皆さんご存知の福岡の方ならご存知のシンシンというラーメン屋でした福岡の地元の人にも人気が高いこのシンシンのラーメン屋さんの本店に人がいっぱい並んでいましたやっぱり美味しいみたいですね皆さんも是非是非福岡に来られたら行ってみてください 今日はは別のの食食べべ物を食べるのでラーメンは見送りますこれが僕がおすスめの蔦屋ですオールウェイズドリンクって言っていつもドリンクの説明をしてるんですけどもそのいつも使ってるブックカフェがここの天神ショッパーズになりますなんで僕は夜中だとか11時ぐらいまで空いてるんでショッパーズに行って本を読んでコーヒー飲んでオールウェイズ使ってっていう感じでやってます2000円いやもうこれがちょっと値上がりするみたいなんですけど3500円で、えー、飲み放題 カフェ利用し放題なんで本が読み放題っていうのがここのショッパーズになります福岡にはカフェ飲み放題使い放題のサービスがありますよと言ったんですがそれがここのツタヤに入ってますなんで僕はいつも利用しています、ね、ショッパーズの良さはあのやっぱツタヤができたばっかりなんですごく綺麗なんですよ綺麗でなおかつ本が読めるもう最高のスペースですでプラス福岡ななんんでそんなに 人もいなくてしかも天神北っていうエリアなんでそこそこ混んでないっていうのがありますなんでそんな平日とか祝日とか平日とかも行っても座れるっていうのがここの良さですというわけで今日はちょっと散策ということでここは割愛させていただいて別のおすすめのスポットに向かいたいと思いますちなみに福岡の良さなんですけども家賃が安いっていうふうに言ってたんですけどああいうちょっと離れたベイサイドにある マンンションはすごく安いです5万5000円ぐらいで 2LDK ぐらいまでの広さがあります福岡に引っ越される方でもし家族連れの方がいらっしゃればこのベイサイドエリア港側のエリアはおすすめです家賃がそこそこ安くてなおかつ広い部屋が多いっていうのが特徴になってます で実際家族連れの方も多いのでこういった形で住まわれたりだとかあとは車を持たれている方もこっちのエリアに住まれていることが多いのかなという印象ですで単身の方でもえこちらに住む方もできますしなおかつ僕が今から行くお寿司屋も近いのでおすすめですプラス別の動画でもおすすめした、えー、回らないお寿司屋さんがあるのもこの辺りなんでぜひぜひ行ってみていただければなと思っています ここはかつてドドヤ街と言われたベサイイサエリアになります港が近いためにですねあの昔ドヤ街っていうふうに言われていましたなんで若干今でも地価が安かったりするんですよ地価が安い分、えー、ホテルだとかあとはマンションの価格も安いとなんで家賃が安かったりするんで、えー、ファミリー層だとかあとは単身の方が 結構住ままれたりりすするっていうののがこのエリアになりますプラス左手に見えるのが競艇場になっててボートレースだとかは開かれててで右側は結構土地地価が安いっていう部分はあったりだとかあとは港が発展してるんでコンサート会場とかににも使われてるようななエリアになりますプラス奥にはラブホガイもあったりするんでそういった意味では、ね、ちょっとね名残もあったりだとか新しさと古さが入り交じってるいい街っていうのが このベースアイドエリアですあれが最近あの人気になってる水上ボートになっってますで1000円で30分で分したっけそれぐらいで乗れるボートになってますで大阪だとか東京だとかもあるようにあの港にある感じ の, あの水上ボートが福岡でも最近流行り始めましたで韓国人の方とか中国人の方とか、えー、地方から来られた方とか また東京とか大阪から来られた人が結構乗ったりするんじゃないかなっていう感じですちなみに僕はまだ乗ったことがありません今日の動画では福岡のいいところを街ぶらしていきましたいかがだったでしょうか福岡これからですね次の動画でおすすめのお寿司コスパいいお寿司を紹介していくんで次の動画も見てください